ヒラノシやばい。ぶつけちゃった。全身約400万円の衣装におびえる日々。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在、放送中のドラマ、花のち晴れ花男ネクストシー a s n TBSK で主演を務めるキングプリンスのヒラノシ同作は、ロ五年に大ヒットしたドラマ、花より男子。 tbsk シリーズの新章だ。花の千晴れは、花男の同業実家さら F4 は卒業した10年後が舞台。お金持ちが集う英徳学園に通う、隠れ庶民役の杉崎花さんが、学園を取り仕切る C5 という5人組のリーダー役の平野さんや、婚約者役の中川大志さんと恋模様を繰り広げます。テレビシライター、セレブ役を演じる平野の衣装は、 設定に合わせて高級なブランドを使用している。彼が着用している C5 専用の制服は、フランスの最高級ブランドの DORMEUIL。スーツの上下で安くても10万円、高いと20万円以上はします。彼が着ているのはオーダーメイドですから、かなりのお値段になると思いますよ。スタイリスト。制服はもちろんだが、第1話で平野が自分の家で着る部屋着として、 とある黄色いパーカーを着ていたのだが、これはドルチェ &GABBANA というイタリアを代表するラグジュアリーブランドです。パーカーは6万円、揃いのスウェットパンツは5万円を超える高級品ですよ。超お金持ちの英徳学園の名にふさわしく、英徳仕様の価格設定になっていますね。どう、スタイリスト。服だけでなく、身につける小物も超一流の名ブランドだ。彼がつけている腕時計は、 本物のフランクミュラーで100万円以上します。平野さんの全身の衣装代は、なんと399万円。もう桁が違いますよ、どう、スタイリスト。全身ハイブランドで身を包んでいる部屋だが、現場では戸惑うこともあるみたい。高いものばかり身につけていますから、衣装を傷つけたり、汚したりしないかとビクビクしているそうです。撮影の合間に座っていた時に、机に時計をぶつけてしまったことがありました。 すると、平野さんは、やばい。ぶつけちゃった。傷ついてないかな。と心配そうに時計を確認していたそうですよ。制作会社関係者。ドラマでは学園を取り仕切るリーダーでありながらヘタレキャラという役を演じている。実際の部屋も高級品を前にちょっとヘタレ気味。平野潮さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。